ここまで古典版に論破してしまうとは、なかなか攻めた記事ですね。どうも、政治いろいろの学部です。スポーツマンシップのかけらもない韓国ですが、東京五輪でも早々に物議を醸す行動をあちらこちらで起こしています。その一つである垂れ幕騒動に関して、ザクザクが記事にしています。 ザク韓国のムン・ジェイン大統領が五輪祝賀名目の押しかけ外交を断念したことはひとまず朗報だ。しかし、藩の国は必ず巻き返しを仕掛けてくる。東京五輪の選手村に張り出された抗日文言の横断ボードが国際オリンピック委員会 IOC の命令で撤去されるや、彼らはすぐに別の垂れ幕を吊り下げた。 これは韓国の反日行動を象徴する事例と言える。反日のためになら、用意周到、二のや三のやんを隠しているのだ。しかし、横断ボードも垂れまくも、その文言を見れば、歴史的な英雄がいない国、歴史的な名言がない国、漢字を知らない国民の惨めさがあらわになる。以下、記すところは、お笑いネタだが、反の国、イチャモン大国に、 警戒を緩めてはならない。下手な鉄砲でも当たってはいけないからだ。新たに吊るした垂れ幕には、ポム・ネリオンだ虎が降りてくるとのハングルと、アムールトラが復画するイラストが描かれている。ポムは韓国語の虎だ。虎が降りてくるは伝統洋国を出展とするという。ポムは加藤清正により退治されて絶滅したと韓国人はよく言う。 実際には、李王朝末期にも虎はいたのだから虚偽だ。自分たちが清正に殺された虎の気持ちになり、抗日の戦意を高めるらしい。日本人には考え及ばぬ反応思考だ。韓国人一般は漢字の知識がない。だから、ポムを漢字で記せば、虎、あるいは虎であることなど知らない。しかし、日本人から見たら虎が降りてくるとは、 文在寅が降伏してくることだ韓国オリンピック委員の役員の中に漢字を知る反体制派がいて呪いの意を込めてコムネレオンダーと決めたのだろうかまさか。イラストの虎は顔の部分が半島の付け根で全体として朝鮮半島の形を示す。それなりによくできたイラストとも言えるが和人に退治された動物を持って 繊維公用のための標語に持ってこざるを得ないのは、こうした場合に使う歴史的な名言がないからだ。最初の横断ボードの文言は、真には五千万国民の応援と支持が残っています、だった。後日の英雄に祭り上げられている伊頓信将軍が国王宛に送った報告書の中にある一節、真にはまだ十二隻の船があり、 私はまだ死んでいないを現代風にアレンジしたとされる。広告の後輩、この一戦にありを日本国のに直したということらしい。後輩、この一戦にありならまさしく戦意公用を期す言葉だ。だが、イースンシンの一説は、軍船も12席に減り、敗色が漂う中での哀れな報告書だ。歴史を探ってもそんな言葉しか見出せないのか。 実はこの一節すら後世の捏造とされる。イー信その人も停戦協定を破って引き上げていく日本軍船を追撃する途中に流れ玉に当たって死んだ。そんな人物が英雄とはどこまでも哀れな歴史の国だ。文政権は福島の放射能を日本の絶対の弱みと誤認して内部会議を重ねてきた。彼らの涙目の巻き返しは そこから始まる可能性が高いとのことです。見ようによっては無慈悲と思われるほど古典版に詐欺すさんでいますが、まあ韓国にはこのくらいストレートに言わないと通じないでしょうね。ここまで言っても正直彼らに理解できる能力があるとは思えませんがね。それにしても、こうも五輪憲章にことごとく違反し、スポーツマンシップの欠けらもない国をいつまで 五輪参加国にしておくのでしょうか。IOC も相当忍耐強いというか、寛大というかね。垂れ幕問題で早々に物議を醸した韓国ですが、フィールドの上でも早々に問題行動を起こしています。男子サッカー初戦でニュージーランドに敗れた韓国代表ですが、試合後にニュージーランド選手が握手をしようとしたのを、韓国代表のイ・ドンギョン選手が拒否したとして話題になっています。 このい選手の行いに対しては中国のファンからも韓国らしい行いと苦言が提されたという報道もありました。あまりスポーツマンシップというものを理解していないように思われる中国のファンからですら韓国人はマナーを知らないと思われているようで実に興味深いですね。こんなマナー知らずなのに韓国人は自分たちのことを東方礼儀の国と称賛しているわけです。ちなみに 大多数の韓国人は気づいていないかもしれませんが、実はこの東方礼儀の国とは、称賛の言葉でも何でもなく、どちらかというと、無別的な意味合いを持つ言葉という説もあります。東方とは何から見て東方なのかというと、これは間違いなく中国から見て東方であることを指しています。そして礼儀とは、一定の形式に則 っ, って行われる礼法のことを指します。 つまり、東方礼儀の国とは、中国から見て、東の方に中国皇帝に対して、三期休公党の礼をしっかり守ることができる、万族にしてはましな奴らがいるという意味であるという説もあるんですね。韓国人が言うように、韓国人は礼儀正しいという称賛の言葉ではなく、中国皇帝に対して誠心誠意服従する関心な奴らだ。 というだけの意味というわけです。記事の中でも触れられている通り、韓国には世界に通じるような歴史的英雄もいなければ歴史的名言もありません。記事の中にある広告の後輩、この一戦にありは、日露戦争における日本海海戦で日本海軍が掲げた Z 機の暗号文であり、この後に各員一掃、奮霊努力せよと続きます。 この文章は日本海軍の伝説的名参謀と言われた秋山実行の手によるものであり、Z 機の形容とともに日本海軍の指揮を大いに鼓舞し、日本海海戦の歴史的勝利へとつながります。ちなみに、Z 機とは、Z イコール後がないということで、二転の決意を表すとも言われていますね。この日本海海戦を指揮した 東郷平八郎提督は、アドミラル統合として世界的に有名で、ネルソン提督ジョン・ポール・ジョーンズ提督と共に、世界三大提督と言われています。韓国人は、ここにイー・スンシンの名前を入れて、勝手に世界四大提督などと言ったりしていますが、東郷平八郎の名声に比べれば、イー・スンシンなど、世界的には全くの無名と言って良いでしょう。イー・スンシンは、 確かに朝鮮軍の中ではズバ抜けて優秀な軍人であったかもしれませんが、あくまで朝鮮にしてはという程度です。他に韓国人が世界的な英雄と思っている人物といえば、伊藤博文を暗殺した安順軍でしょうか。安順軍は韓国人にとっては英雄かもしれませんが、その実態はただのテロリストであり、しかも韓国人は決して認めない事実ですが、安自身は 日本や天皇陛下に対して一定の敬意を持っていたこと、韓国独立を訴えながら、逆に併合反対派である伊藤博文を暗殺し、逆に韓国併合を早めたことなど、乱暴に言ってしまえば残念なテロリストというだけの人物です。韓国人がやたら虚勢を張り、やたらと韓国は素晴らしいと自我自賛するのは、こういう惨め極まりない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 それでは次の動画でまたお会いしましょう。はい。ということで一言タイムなんですけど、東京オリンピックメダルラッシュが続いていますよね。男子スケートボードに続いて女子も金メダルを獲得しましたよね。金メダルを獲得した西矢椛選手は13歳という若さで岩崎京子選手の14歳の記録を塗り替える快挙を成し遂げましたからね。 すごいですよね。また、銅メダルを獲得した中山風奈選手は16歳で、しかも富山県出身なんですよね。富山生まれ、富山育ちの私にとって、地元選手がオリンピックに出場すること自体すごいことなんですが、メダルを獲得するとは嬉しさもひとしおです。あと柔道。私は中学高校と柔道をやっていたこともあって、 柔道の試合を見るとついつい力が入るんですが、阿部一二三、歌兄弟の金メダルには感動しましたね。特に歌選手が優勝が決まった時に見せたあの喜び。あれ、思わずもらい泣きしちゃったんですよね。年を重ねるごとに涙もろくなってきているんですが、今回のオリンピックは選手の皆さんもいろいろな思いを胸に抱いて参加されていると思います。日本人選手に限らず、 競技に参加している全ての選手を応援するつもりで視聴していこうと思います。頑張ってください。以上です。